仕事が終わって帰ってきました。今日はお掃除などに使う生活必需品を購入してきたので、そちらをご紹介したいと思います。まずパウンドランドで購入したものをご紹介したいと思います。パウンドランドは日本でいうところの100円ショップに似た感じのお店です。 まずはこちらなんですけどこちらはパイプの詰まりを取ってくれる洗剤です。アンブロッカージェルって書いてあるんですけども掃除当番があって週ごとに誰がどこの掃除をするっていうのが決まってるんですけどお風呂掃除だったりキッチンの掃除をする週があるんですね。 でそれをした時にパイプユニッシュが欲しいなと思ったんですけどパイプユニッシュがもちろん売ってないのでイギリスだと何を使って排水溝に詰まったものを溶かしているのかなと思って調べたらこちらのアンブロッカージェルっていうのが出てきました排水溝の詰まりを溶かす洗剤のことをアンブロッカージェル っていうそうそですで使い方としてはこれが 500mm 入ってるんですけど 500mm 全部をお風呂場の排水口に流して30分放置してあったかいお水で流して使うそうです。私今朝掃除する時に使ったんですけど 500mm1 本全部流すっていうのを買った後に知ったのでキッチンにも使いたいなと思ったんで。 キッチンとお風呂場と半分半分で分けて使いました何分置くかっていうのは製品によって違うんですけど私が調べた限りだと5分置くタイプのものと15分置くタイプのものと30分置くタイプのものがありましたでこれは私が調べた中にはなかった 商品なんですけどこちらは30分置いて排水溝の詰まりを流すタイプの洗剤でしたこちらのお値段は2ポンドです結構これ2ポンドだと安い方でパウンドランドじゃない商品で買うと5ポンドから7ポンドぐらいが相場だと思いますで次にこちらの洗剤です こちらはフロアを掃除する時に使うものなんですけど5リットルのお水に対してこちらの製品を60ミリ入れますでモップでフロアを拭くっていう掃除の仕方ですねこれは仕事場でも使ってたので家でも使えるなと思って買ってきました私が行ったパンドランドではこのレモンの香りしか 売ってなかったんですけどいくつか種類があって職場で使ってるのはラベンダーの香りのやつであと他にも何種類かあると思いますで、こちらのお値段は1ポンドです次にこちらですライムアウェイです日本ではほとんど見かけない商品だと思うんですけどこういった水を使う製品を 使ってると香水なのでどうしても白い塊ができてしまうんですね。でそれがライムスケーラーっていうんですけど白い塊なのにライムスケーラーっていうのが最初はピンとこなかったんですけどでその白い塊を取ってくれる洗剤っていうのがこちらになります。こちらは1ポンドで3個分入ってます。 フィルターはいいんですけど私もやったことないので今度やってみようと思います家のケトルがフィルターを通して軟水に近づけてるんですけどどうしても底の方に白い塊が出てしまうのでこちらを使いたいと思いますで今度は テスコでで買った商品なんですけどここちらですこれすれごく探すのに苦労したんですけどソーダクリスタルです洗濯機も香水で白く固まることがあるそうなんですけどそういった白いこびりつきだったり洗濯槽の汚れを取ってくれる粉になります重曹ですね で、これ単体で掃除に使ってもいいんですけど日々の洗濯と一緒にこちらを入れて使うと水を軟水に近づける効果があるみたいで洗濯機なので香水で洗うんですけど香水の水を軟水に近づけて洗うので洋服へのダメージが減るみたいです。分量としてては、普段使ってる洗濯洗濯剤の 3分の1ぐらいをこちらのソーダクリスタルにすると効果があるそうです洗濯槽を傷めないっていうのと衣類が柔らかくなるっていう効果があるみたいなんで私も試してみようかなと思ってこちらを買いましたでこちらなんですけどあのなかなか探すのが難しくてパウンドランドも何軒か回ったしテスコ とか他のスーパーも結構回ったんですけどあんまり置いてるスーパーがなかったです、まあ、最終的にテスコで見つけたんですけどこれから使ってみようと思いますでこちらのお値段は 1.15 ポンドでしたで次はお掃除用具じゃないんですけどドライイーストを買ってきましたここに住んでた前の人がですね 強力粉をいっぱい置いてってくれたんですけどその強力粉の使い道がなくてベーキングパウダーもイースト菌も家にないしどうしようかなと思っててで強力粉なしで作れる料理を探したんですけどあることはあるんですけどベーキングパウダーとイースト菌がないと作れるものが限られるなぁと思ったので。 こちらのドライイーストを買ってきました。こちらは8個入って 0.95 ポンドでした。結構ドライイーストはいろんなところで売ってて価格もまあ1ポンド前後でいろいろあるんですけど1ポンドを超えない値段で買えたので結構お得かなと思いました。 あとはこちらがお掃除道具なんですけどこれはずいぶん前にテスコで買ったんですけど40枚入りの拭き掃除に使うワイプスですね。 日本語で言うところの何かっていうのが出てこないんですけど使い捨ての布のタオルですあとはアマゾンで買った商品なんですけどこちらの消毒スプレーを買いました本当は抗菌ファブリーズを探していたんですね なんですけど近場で見つからなかったのでこちらを Amazon で買いましたでこれは硬いテーブルとか壁とかを消毒するのにも使えるしあとはファブリーズのように布にも使えるっていう素材になってますけどこれが高くてファブリーズだったら2ポンドだったんですけどこちらは10ポンドしましたちょっと 高かったんですけどでもこれアマゾンの箱を開けた時にちょっと漏れてて丁寧に梱包してほしいなっていうふうに思いましたあとはこちら電池を買いましたこちらもアマゾンで購入したんですけどパナソニックのがあったのでこれを買ってみました で、何に使うかっていうとパソコンのマウスが電池切れで動かなくなってしまったので今付け替えてみようと思いますあちゃんと無事に使えました で今マウスに使った電池はこちらは単4電池なんですけど単4はイギリスですとトリプル a 炭酸だと A が2つのものが炭酸電池ですでは晩ご飯を食べたいので今日はここら辺で終了します